このい徳島へ行くと終わったかと思ったらまた集まってもう大釣り一緒になりますからね是非徳島へ行かれてみてください実は明日から徳島の本土大釣りが始まって始まりますで今日も前夜祭ということでもう今日から実際ね始まっておりますけれども、まあ、我々は、えー、徳島山口の、えー、南越川で、えー、また頑張っていきたいと思います来週、えー、27日8日は南越川沖って た だ, まだ、ね、だまね、から、外でのエブンはございません、あのこのな感でやりますけども、え午前5時半ぶりの、えー、ホームページをご覧いただければ、ホームにね、予約がかかることはできるようになっていますので、ね、もしよろしかったら、あーホームページを見ておいてください。はい、で、えー、は、きょうは4つの本、もう、ぴったり本でちょっと終わりましたけど、まだ5時までえアウトレットへ行って、また森に帰っていくということで、ここまでをっておりますので、えー、また皆さんとお会いできればよろしいかなと思います。 あと、私たちはチームボリーというので、この7年が1つなのグループについて、もう1つチーム風というのが、またどっかで踊っているという部分があっておりますのでね、ね、うんえー、そちらもまた応援があっていただければありがたいかなと思います。はい、ではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。